ライフゲームを JavaScript と h t m l c a n バ a s で実装したよ7ヶ月前にへえどうしてそんなに時間が空いてるのそんなのいつものことじゃないかじゃあどうして今さら動画を作ってるの前に JavaScript で作ったやつを C++ で実装し直そうと思ったからだよ C++ の方は完成したのまだ完成してないよ一応作ったけどどっかに知ってるらしくてなんか動きがおかしいよじゃあドンばとらしてね 物体や振動しだけになったからこれで動画を終わるよライフゲームについては各自調べてみてる結構面白いよ解説動画も作りたいなバイバイ